動画を見ていただきましてありがとうございます旅する着物男子バオシンですここは茨城県郷土町袋田袋田の滝という日本の三名瀑という日本で有名な三本の滝こちらを有する町です実を言うとこの動画撮るつもりは全くありませんでした予定にないものでしたなんですけれどもちょっとショックですよね本当このショックだ茨城交通山の運行便 終了。茨城交通さんの運行便終了終了これ歩きのパターンじゃないです歩くしかないのか歩くしかないの か, か, いのかちゃんと調べてなかっただけっていうことなんですけど最終便がもう出発してこのあと来る。 バスがないということなので JR の袋田駅まで歩いていますなのでこの動画はただ袋田駅まで歩くというだけの動画ですただね見てくださいここはもうずっと袋田の滝から続いているんですねこの滝を僕は大興奮の中で見てきたわけなんです とういうわけでいいことのあとにはちょっとした予想外のこともありますこの動画が面白いと思ったら高評価をグッドボタンとチャンネル登録お願いしますそれでは今回の旅も始めていきましょうさっき自動販売機でジュース買おうと思ったんですけど無理でした理由 IC カードを使おうとしたんですねそしたらエラー出ちゃいましたああ たまにこういうことがあるんですよね、まあ、くじけててもしょうがないのでとにかく歩きましょう歩いていればそのうち袋田駅にたどり着けるはずなんで西知が強くなってきましたよねお店屋さんが結構あると言っても営業してるのかどうかわからないですしクレジットカードとかデビットカードとか 対応しているようなお店はちょっと見当たらなかったですねまあ、それが良 い, い悪いとか不便だなとか言っちゃいけないと思います<笑>これなんだろうタヌキパンダどっちだろうサッカーボールをこうやって足で上手に扱ってる感じ面白いなちょっと日陰に逃げましたこの道で問題なさそうです だからね、こういう散歩動画もいいかなって思ったりするんですよ僕は好きですけどねたまに知らない道をとぼとぼ歩いて目的地がはっきりしてるんであれば苦にはならないかなってこの黒田の滝に繋がってるんでしょうねここにあるのがどうやら黒田温泉思い出ロマンカどんな施設なのかは分かりません このロマ ン, ンを降りすぎて袋田の駅を目指しますありがとう、袋田の滝また会う日までここからだと袋田の滝が1 3キロだそうですさあ行きましょう左方向って言った間違って変なところに行くところでしたちょっとアクシデント道を間違えましたちょっとお待ちください 合ってましたナビゲーションで入力した目的地の情報が袋田の滝になってたまた戻るところだったちゃんと袋田の駅はこっちだよということで書いてありますんでいやよかったよかったえ関鉄の 駅かっそうで循環バスやってないみたいです。現在地から袋田駅まで早くて15分だそうです。道路標識が見えてきましたね。 この先3 0 0ル先に分岐があるということでどうやらホテルとレストラン設備として用意してるみたいですねあ美味しそうなレストランがあるけどもうすぐ閉まっちゃいそうだな5時で閉店なそうでうなぎか美味しそうだな 割山なんかこういう山あいの場所の小学校って古きよき時代の名残を感じることができそうだかかもしれないな旅する希望のなし言ってますけど決して楽しんなことばっかやってるわけじゃないっていうことがちょっとでも伝わったらいいかなって思ってます 黒田駅信号を渡って向こう側にあるみたいですファミリーマートがファミリーマートが 5.8km 先やめときましょう袋田駅にたどり着く方が先袋田駅に行く方が先ですしかし歩行者ボタンを押さないと渡れません向こうに警備の人が立ってるんであ信号変わった 警備員の方が立っている方向に駅があると思われますでもなんか危なかしくないですかこれ立ち入り禁止って書いてある大丈夫かなこれこっちに行けってナビは言うんですよ ダメこのルートで案内されたから向かってるんです福岡駅に行きたいだけなんですよ大丈夫ですよとんでもないご親切にどうも警備員の方がちょっと心配してくださって色々と気遣いをしてくれましたこの方角で大丈夫そうです車両は取れないいみたいですけど ああ、なるほど。なるほど。はーはーはーこの橋だ。見えますか？この橋が台風によって壊れてしまった橋なんだそうです。 はい、見えてきましたもう間もなく袋田駅です残り 300m あとはまた水軍船に乗って水戸まで戻ってそして水戸から今度は常磐線に乗って東京に戻りますまあなんとかなりそうですねどうなることかと思いましたけど。 ですはい行きましょうあとは水戸行きの水軍船の時間を確認してあらというわけで袋田駅が見えてきました水軍船が水戸に向かって出発しますね行ちゃった次の場車が来るのは1時間後ですということで今回のこの動画はこの辺りで締めたいと思いますワンちゃんにちょっと嫌われちゃってますワンちゃんに やってます今回の動画いかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうか面白いと思っていただいたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします最後まで見ていただいてありがとうございました